日本で最近議論されている 200g から 100g になっちゃうよとか、あとリモート ID がつけないといけないよっていう新しい規制の参考になればいいかなと思って、えー、今回はアメリカの新しい規制について紹介していきたいと思います。 で、現在はそのアメリカと FAA と呼ばれる政府機関との対立というかがあるので、それについて紹介していきます。リモート ID っていうのはご存知ですかリモート ID っていうのは、ドローンなどの無人航空機につける機械で、車のナンバープレートみたいに、その機体の情報を 電波で発信すするっていう役割を果たしますそれに関わる新しい、えー、法律がですねアメリカでもう少しかな来年には、えー、施行されるようですアメリカには連邦航空局 FAA と呼ばれる、えー、政府機関があります、えー、その機関がですね飛んでる全ての機体今ここにドローンが飛んでるってなったらその機体とか まあまあ、どこでもでもすね全米全てで飛んでいる機体の情報を瞬時に判定するこのドローンはこれだ誰が飛ばしてるっていうのがすぐわかるようにするためにリモート ID を導入ししようとしていますそれは素晴らしいことで悪いことをしようとしている人たちが邪魔をしたりとか悪いことをさせないように 問題が起きないようにするためにはすごい良いことだと思うんですけど、まあそれをしようとしています。そして、リモート ID を搭載することができない機体ですね。例えば軽すぎたり、トイドローンと呼ばれるものだったりとか、あとは自作機ですね。自分でこの、このパーツとこのパーツを組み合わせて、 ドローンレースをやられてる方はほとんど自作機だと思うので、まあ、そういった方は申請した場所 FAA っていう機関にここで飛ばしたいですっていう申請をすることによってそこで飛ばすことができるようになるっていう法律を新しく作ろうとしています。でどういう段階を踏んでこの法律をやっていくかっていうと。 まず法律が制定され2年後までに全米で販売されているドローンの全てがそのルールリモーター D を搭載したルールに乗っ取らなければならない。 というふうに書いてありますそしてその1年後法律が制定されて3年後には全米にあるすべてのドローン販売されているものと今所有しているもの2年前より前に買ったものも、えー、そのルールに準拠してないといけなくなるそうですなのでリモート ID を搭載しないといけないっていうですね。250g 以下の機体はリモート ID の規制にならないんですけど 250g を超える機体を 自作する場合は、リモート ID の対象になって、FAA の認証したエリア、えー、通称 FRIA と呼ばれるところでのみ移行ができるんですね。ここで問題が発生しました。問題っていうのは、その FPV の業界にとってあまり良くないものがありました。それが何かというと、その申請できる FRIA って呼ばれるところ、その場所が、その法律が決められてから、 12ヶ月以内にしか申請ができないっていう仕様になっているそうです、えー。つまり FAA は将来的に全ての機体、全米にある全ての機体がリモート ID を搭載して、リモート ID を搭載しない機体は段階を踏んで将来的にはなくなっていくんじゃないかなというふうに FAA は考えているため、FAA の認証エリアっていうものは今後その規制が 施行されて12ヶ月以降に新たにその場所をリクエストすることができなくなっているようですここで問題になっているのは FPV の業界の人 FPV が好きな人はほとんどを自作機でやっていますその自作機を飛ばすためには申請された場所が唯一の飛ばせる場所なんですにもかかわらずそれは法律が制定されてから12ヶ月以内 12ヶ月以内ででしか登録ができないとなのでもしその12ヶ月以降に新たに場所を申請したいとかあとはもうすでに申請したい場所が何かに変わってしまって飛ばせなくなった場合はそこにいる人たちはもうどこでも飛ばすことができなくなってしまうので、えー、FPV の人たち FPV が好きな愛好家たちはそれを問題だと思っていろいろいろんなところで取り上げて 皆さんも見たことあるかもしれないんですけど FPV のアメリカのパイロットっていうのが集まってなんかデモみたいなことをしてこういうふうに FAA の法律によって僕らのホビー FPV ができなくなってしまうっていうことを訴えていましたで実際にそちらの映像があるので是非見てみてくださいでですね FAA の申請された組み立てキットとか部品は申請されたパーツ全てでてで ドドローーンを一つ作るとリリミテッドリモート、ID、機体っていう扱いになってそのエリア外でも飛ばすことができるんですけど FPV ってだいたいそこにあるパーツを取って、まあ、ハンダ付けしたりとかもし壊れちゃったらああこの間あの余ったやつがあったからそれをつけてみようとかいろんなパーツを付け替えて アップグレードしたり修理をしたりしていますよねでもそういったことができなくなってしまいますねこの申請された組み立てキットか部品でしか替えー、ができないしかもリミテッドリモート ID 機体っていうのは、えー、操縦してる人から400フィート以内しか飛ぶことができない400フィートっていうのはだいたい120メートルですねで、 えー、レーストローンっていうのはもう1 0 0キロ以上出ると言われているのでもうすぐその範囲から飛び出てしまいますよねなのでこれは現実的ではないですよねなのでアメリカで FPV やってる方は困っているですねで1つでも、えー、申請されてない部品を使ったりとか修理改造すると認証エリアでしか飛ぶことができない 現状2020年11月12月時点ではその公に公開されたパブリックコメントとして5万 3,000 もの、えー、コメントが集まったそうです。にもかかわらず、えー、あまり変化がなくそのまま、えー、政府は、えー、法律を施行しようとしているので、まあ、ある FPV の人たちっていうのは YouTube に 技能をする動画っていうのをたくさん出していて、リーガルバトル、なんか法廷でバトルするみたいに言ってます。もう本当に今後多分それが施行されてしまえば、もう今後もずっとそういう風な風潮といいますか、えー、っと、FPV の業界になっちゃうので、難しいですよね。で 今その FAA がなぜ全部をその登録制とかリモート ID を登録させようとしてるかっていうと Amazon とか新しいドローンを使った配達とかをするためにはそのドローンをしっかり管理しないといけないんですよね。でしかもそれは全部製品化されててもうまとまった機体。 もうこれ全部、えー、と全国で使われるものは同じですよっていう機体を登録させようとしてるんですけど FPV のホビーっていうのはそういうのじゃなくて自分でカスタマイズした機体を作って楽しんでいくっていうホビーなのでそこがちょっと、えー、f a っていう政府機関とののの考えの差があるのかなって思いますねなので f a は、えー、FPV の愛好家 FPV パイロットたちの話を もう少し聞いてもらえると、まあ、こういった限定された飛行エリアとかにはならないのかなと思います。なのでこういったことを踏まえながらこれから日本の法律について議論してもらえるともっと深く今後もいい FPV 生活が送れるんじゃなないいかなと思いますでこのリモート ID とかアメリカの法律に関してもっと詳しく知りたい方僕が参考にした資料とかを見たい方は概要欄に全て載っけているので是非そちらから参考にしてみてください。今後日本もこういう風に法律が変わって、まあ、FPV の業界がなくならないようにしっかり皆さんで守っていきましょう。 それではえ何かの参考になれたら嬉しいです。何か意見がありましたらぜひコメントでお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。